拠点に活動しております学生社会人混合よさこいチーム玉由良ですチームコンセプトは一六を代表するエンターテインメント集団自分たちがお客さんを魅了する演舞をすることで最高のエンターテインメントをお届けいたします今回演舞いたします2代目作品「青天」は連邦の大飢饉から見事復興を遂げた 伊達藩松川豊野心と人々の心の拠り所となった松川だるまを描きますそれでは準備が整った模様ですお送りします玉由良聖典 はい、祈りを。 突然のライン波響くゴー出すすべもなく無罪に飲まれる嘆き愛、苦しむ倒れ星の ただ歩き続け夜弱き苦しむ人々と共に危機を乗り越えるため立ち上がった立ては松川豊野市 だが天井に垂わ渡る